はいこんにちは今日はミスタースティールの「HowToFPV」動画第3弾で今日はレートについて紹介していきたいと思います<音楽>はい今日はレートについて ミ ス, タースチールの考え方を見ながらえ自分に合った調整の仕方を学んでいきましょうこの動画を解説するにあたってすごい時なぜかっていうと自分としてもあんまり分かっていなかったことが多かったので。 理解するのに少し時間がかかりましたですが色々いろいろ調べた中でやっとなんとなくわかるようになったのでその内容を皆さんに日本語で解説しようと思うので今日は最後までぜひご覧ください僕の考え方などが入ってしまうことがあるのでそれはご了承ください。はいそれでは行きましょう 期待を制御するにおいてレートというのが、えー、一番重要になってくるとミスタースティールは言っています、えー、レートを設定するにおいて送信機の設定がリニア、えー、直線的に変化するように、えー、設定してやる必要があります 例えば一番右にスティックを倒すと100一番左に倒すと0真ん中だと50みたいな感じに認識されるようにしてある必要があります今回は実機ではなく Velocidrone というシミュレーターを使ってレートの調整をしていきます機体の動きは機体の重さやモーターそしてバッテリー機体の 重量などによって変わってくるのでそれについても話して。いきたいと思いますえまずはパソコンにコントローラーを接続して、そういうのを見ると、リニアにコントローラーくかどうかっていうのを見ると、パソコンにコントローラーを設置して、そういうのを見ると、パソコンにコントローラーが動くかどうかっていうのを確かめていく必要があります。 例えばプロペラとかもう機体そのもの機体の形とかあとは色もそうですね色バッテリーの位置あとはモーターとかいろんなところが違いがあるんですが X H 具体的に1つの違いを言うとフレームにはこういう X プロペラをこういうふうに重なったものがありますそれと H みたいなこういう形をしたもの がありますね前後のモーターの位置が離れてたり同じように置いてあったりするものですねで何が違うかと言いますと X 型というのはよくレースに使われるものだと m r スティ ー, ールは言っています。X、の形だとモーターを下に置くことが多くて下に置くと着陸するときにだいたい重心が下なので。 元の形にに戻ってくるようになりますでも今は、えー、フリップできる機能もついているのでまあ問題はないと思うんですが、まあ、基本的には元の通りに着陸するといいですよねなのでそれが、えー、レースで使われていると説明していますそれでこのバッテリーを機体の下に設置するか上に設置するかによって飛び方も変わってきます。 プロペラのサイズやその位置によっても変わってきます。Quad like、this, that's a little more X -shaped. A little more symmetrical is going to have better yaw authority and the pitch and roll a x e s s e are going to be very similar feeling. This is the motor that is going to be very similar feeling. This is the motor that is going to be very similar f e e n g 特徴です逆に H 型っていうのは前のモーターが近くて後ろのモーター同士も近くてえその前後ですね前後が少し離れているっていうのがだいたい H というんですが H っていうのはロールがしやすくてピッチがしにくいっていう特徴があります。なぜかとというとモータータが動く 距離がピッチの方が長いのでその分時間がかかるのでロールの方が効きやすいっていうのがあるそうです。The larger the quad is, the, the slower it's going to spin because it has bigger props to spin up and it also has more area to travel.The smaller it is, it's usually smaller the props it has and the faster it's going to spin so...。大きいプロペラを持ってる大きい機体はゆっくりモーターが回転します。 ししかし小さい機体で小さいモーターがついていると比較的早くモーターが回転しています。で、こレートレートを設定する際に、ディグリーズパーセカンドっていう値が出てきます。日本語で言うと、角度毎秒ですね。1秒間に何度変わるかっていうものになるんですが、 それはあくまでもその物理的なものではなくて数値として入れているものなので実際その角度動くかどうかっていうのは機体のサイズによりますえ同じ数値を違うドローン大きさの違うドローンに入れると小さいドローンはすごい速く回るので大きいドローンはゆっくり回るっていうことがありますそれはデ e g r e e ー per s e っていうのが実際のディグリーズパーセカンドではないからです実際にその1秒の中で 例えば100度曲がるとかっていうのは、えー、機体によって変わってきます。We'll、で PID っていうものもあるんですが PID についてはまた違う動画で、えー、Mr.Steel は話すと言っているので。 まあそちらが出たらそれも解説していきたいと思います。The balance of the aircraft is very n ドローンをうまく操縦するには、ドローンのバランスっていうのも重要になってきます。ドローンのバランスを取るために、ミスターシールがやっている方法としては、機体のフライトコントローラーがある中心の部分をこういうふうに持って、でバッテリーとか。 カメラの位置を調整して FC を持っている部分が重心になるように設定するとバランスが保てるそうですで一度バッテリーの位置が分かってしまえば今度はまた同じところにバッテリーを置くことで同じバランスで一貫性を持ってドローンを操縦することができますカメラの角度も重要な設定の一つです 例えばカメラの角度を0度にしてしまうとドローンと同じようにカメラがこうついているのでドローンが前に進もうとした時に自然とこういう角度にドローンが鳴ってこう進みますがその時に下ばっかり見えてしまうんですね、まあ動画を見ればわかると思うんですがスピードを出すと自然にこういう風に前かがみになるような形にドローンが鳴るので見えにくくなっちゃうんですね。 なので自分がどれぐらいのスピードを出すかっていうのを考えながらカメラの角度も調整していく必要があります。Just in g e e l がやっているものはもともと v e r o c i t h e r o i n でデフォルトの設定として出ているものなのでミスタースティール自身は、えー、とてもあの中心部分が敏感になっていてちょっと左にスティックを倒すだけで。 すすごい動いい動ててしまうよううよよに感じているようです、えー、そこで、えー、自分がコントロールしやすい設定にするためにレートをいじっていきます、えー、なので同じ設定を大きさが違う機体に入れると動きも変わってくるので例えばこの1000っていう数字をちっちゃいタイム。<音楽>